6代目です今日は台風が近づいております幸いにも佐賀は直撃はしないようですが風は結構強いです今日は店頭には物を渡さないようにしとこうと思いますもう何年も佐賀は直撃してないような気がします不思議と直撃直撃と思ってて手前で曲がるということなんですがいずれでかいのが来るんじゃないかと。